よっー行くべーおはようございます今日は神奈川県に来ましたダムに向かってます過去にもいくつか動画にしました絶景ハンターという ツーリングスタンプラリーのシーズン3が始まったばかりでして今回のスタンプラリーのテーマがダムなんですねでマップ見ながら今日どこ行こうかなって考えてたんですけど、えー、今日は宮ヶ瀬ダムに行きますもう宮ヶ瀬っていうとライダーの聖地で有名ですけどうちから日帰りで全然行ける距離なのに実は一度も行ったことがなくてでいい機会なので宮ヶ瀬探検してきます 平トンネル、鷹取トンネル。トンネルが続くね。おお、なんかすごい山来ちゃったな、これ。急に。森と。いつ、み。おや、ここかな。前の車も、曲がるのかな。 輪、うん、の駐輪場ですあ見といいいあ、はい、はい、<笑>うん、わあすごーいダムダム。 OK。オッケー はなかなか迫力あるのこれ。 おーおー本日は、リアルセラブイークライスをご利用いただきありがとうございます。すごいねこれ ダダムムののの水これが足突っ込んでもらうもっと気持ちいい。<笑><笑> すっごい、本当緑に囲まれて気持ちいいとこだね、宮ヶ瀬。お山比高大橋でーす。うん、眺めのいいとこだね。 本当、ね、さっきの駐車場の中に入ってるレストランで、えー、ダムカレーなるものが食べられたはずなんだけど今日定休日でしたカレーとご飯がこがきっちりこう分かれて盛り付けられててご飯の中にこうソーセージだからウインナーが仕込まれてるんですよ でそのウインナーを引っこ抜くと、えー、反対側にダムの放流ごとくカレーがご飯の反対側に放流されるっていう<笑>ちょっとね話のネタになるカレーがあるみたいですでカレーを食べそびれたからなんかご飯食べたいんだけどななんかあるのかねあここも駐車場だあれなんか が立ってるぞここあそうなんですかあっちち側ななんだここっっらバイクいいってことあ、二輪車って書いてあんな。 なんか商店街っぽくなってんだ何食べよっかなー あ, とあゆの塩焼き1本とかき氷で氷レモンください。はいはい 徳ソフトクリーム一つ、はい、ありがとうございます幸福のお金 では引き続き宮ヶ瀬湖のメインロードっぽい湖の周りを走ってみたいと思いますやえ ー, おー虹これフェンスがかかっててよく見えんな美しさ半減いやーマジか39度だよ ここもあこっちすごいなライダーがすごいいるよここがあれかなたまり場になってるのかなこっち側は結構ブラインドコーナーが続くな 基本的に。あの、こういう段が入ってたり。飛ばせない、スピードを出せないようになってるね。人事故も多いんだろうな。いや、見合せ。思いのほか、いいところでした。 まあ、ちょっとね、土日がどれだけ混のかはわからないけど、敷地内をちょっと歩くと広々した芝生ゾーンとかもあったりして。ね、気候がいい時はお弁当かなんか持って、あそこで食べるのもありなんじゃないかなって思いました。本当はね、この近く、15分くらい移動したところに、え、津久井湖。城山ダム。っていうところもスタンプスポットになってるんで。 一緒に寄ろうかなって思ったんだけどちょっとね、今日はこの暑さでギブですバイク、ツーリングは無理せずが一番なので、えー、今日はキロに着きたいと思います 結構個人経営のカフェとかレストランとかが点々とあるようだったのでその辺のグルメもまた開拓したいな宮ヶ瀬また走りに行きますえではでは今日はこの辺でまたねバイバイ